そしてここからが観 客, 観客投票ですールの数で競いますまずはヒロノブ、はい、今は発表だけさせていただきますね表彰は後ほど日改めて行いますはい。これ発表だけね発表だけですお約束はヒロノブは8月31日お癒さまつり大慰労会三能比叡神社にて行いますので そちらにいらっしゃらないと表彰できないという形になりますさあそれでは「昼の部美役美役大賞」発表させていただきますかまずは準大賞の方からおめでとう百輪か 何だなさあ続きましていよいよ大賞を発表させていただきます「昼の部」役大賞宮城県月読み えー、多分ね、今こう YouTube で流してる方月を見てると思います見てないか<笑>、えー、これ後ほどご連絡させてあげたいと思いますはい以上ですということで美濃の準大賞大賞発表のみさせていただきました、はいよいよ夜の部発表になりますまずは準大賞から参りますが<音声> 発表します。夜の部大谷さじゅん大将。シップラム残念ながらあの数数量の方はね、実際まだなってないんですけども、多分今回すごいで、ね、す。シールの数ね。 おおいいいでででさん2名2名さんそれでは表彰させていただきます少女夜の森浅巡回賞シップ・ランブド 団体は第15回おい祭さり美役あなた の, のみの観客投票にて観客の皆さんを大いに魅了し当初の成績を収められましたよって感動を頂戴した者すべてを代表し名誉を伝えるここに書します令和元年8月18日おい祭さり実行委員会実行委員長私からおめでとうございます おめでとうおめでとうございます持ってますかおめでとうございますいダブルヒットです、えー、観客投票は夜の部準大賞はシップラームの皆さんでしたおめでとうございます<笑>さあそしていよいよ夜の部大賞の発表となります 観客の皆様の CN の数です一番 CN を集めたのはここのチームでしょうかほやほやの集計なんですついさっきまで CN を確保しておりましたそれでは発表をお願いしますはいえー夜の風おい い, い朝 大賞は無償連すごい、ね。3名3名大 す素敵でしたね「頂上夜の舞おいやさ大賞武将連殿」「喜団体は第15回おいやさ祭り美役あなた好みの観客投票にて観客の皆さんを大いに魅了し 当初の成績を収められましたよって感動頂戴したも者全てを代表し名誉を称えここに称します令和元年8月18日大谷さん祭り実行委員会実行委員長和田力からおめでとうございますおめでとうございます 約観客投票夜の部大正部少年おめでとうございます